皆さんこんにちは。柔道競技78キログラム長距の曽根明です。私は久留米が大好きです。久留米は私が生まれ育った町でたくさんの思い出が詰まった場所です。高校時代南畜高校で柔道に夢中で取り組んでいました。えー、毎日コラ山に登り足腰を鍛え頑張りました。山頂から見る筑後、えー、平野はとても大きく雄大な気持ちになりました。 また私が通っていた中学校は楽しまるにありますが楽しまるはたくさんのフルーツが有名です私はいちごが大好きです久留米には他にもたくさんの特産物があります皆さんと一緒に久留米を盛り上げていけたらと思いますありがとうございました